さて、えー、拙い日本語同時通訳で失礼いたしました。マウティックのプロジェクトリード、ルース・チーズリーさんにおけるマウティック最新事情をお送りいたしました。いかがでしたでしょうか質問はアハスライドにぜひ、えー、質問してください。9時過ぎの Q&A セッションで順次お答えさせていただきます。それでは早速次のセッション準備いたします。アクアイア・ジャパン合同会社の丸山ひかるさんにおける キャンンペーンスタジオ、資格試験のセッション、スタートいたします。それでは準備いたしますので、しばらくお待ちください。はい、皆さん、どうもこんばんはです。えっ、ー、と、マウティックミ、マウティコン2020、えー、スター第2つ目のセッション、えー、行いたいと思います。えー 勝つです司会ですすみません先ほどの拙い日本語通訳申し訳ありませんでしたいやーねもっと時間があればよかったんですけれどもえっ、ー、とそれではですね第 2, 2人目アクアイアジャパンの丸山さんご紹介いたします丸山さんどうもこんばんはこんばんは聞こえますかねはい聞こえます では、はい、っでえっ、ー、と、丸山さんに、えーはい、セッションお渡ししますので、ぜひよろしく、それではよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。えっ、ー、と、日本の方もリアルタイムで何名か見ていただいているということで、あの、多分夜ご飯を食べながらとか、 家でゴロゴロしながら聞かれているのかなと想像するんですけど、ど、まあそんな感じで、あの、ま、よろく聞いていただけると嬉しいかなと思っております。で、あの、ちょっとですね、私、ディスプレイが今見えないので、ちゃんと見えるか、うん、こういう感じでですね、あの、今、マウンティックのパーカーを、えー、ゲットして、今日はちょっとそれを衣装として、えー、着ております。 はい。ということですね、セッションの方を、はい、ぼちぼち始めたいと思います。ちょっとタイトルはですね、マウティックのサーズサービス、キャンペーンスタジオの全貌と、MA ツールをもっと活用するための認定試験の進めということで、あの、お話ししたいことは、ポイントとしては2つですね。キャンペーンスタジオの概要と、そして、えっ、ー、と、最近ですね、リリースしたキャンペーンスタジオの試験についてのお話。 大、ま、体、あ、えっと、予定は30分、20時まで予定してるんですけれども、ちょっとスライドの数見たらすごい少なくて、もしかしたら早く終わってしまうかもし、えー、れないかなという不安もちょっとありつつ、えー、始めたいと思います。はい、ということで、えっ、ー、と、私、丸山光と申します。もともとは、えっと、まあ、2014年新卒で、独立系の、えー、ソフトウェア会社、 入社しまして、その時はですね、r a l s の Web のエンジニアやっておりました。Web API の方をですね、主に作っておりました。で、まあ、そこでですね、Web、まあ、API を製品として売っている、えーまあ、一つのですね、プロダクトとして売っていて、まあ、そこでですね、こう製品を、まあ、エンジニアに啓蒙するというところで、v a n ンジェリストというですね、ちょっと名前を名乗って、えー、いろいろ活動を今までしておりました。 2019年、去年ですね、去年の8月に、今の、えー、アクイア、えー、アクイアジャパン、上院いたしまして、今はですね、主にウェブサイトのコンテンツの技術翻訳、まあ、ローカライズ担当しております。あとは、まあ、えっ、ー、と、各週でですね、開発者向けのウェビナーとかやっておりまして、あの、今回、司会で、えっ、ー、と、出ていただいている、あの、カツさんも、あの、先週、 ですね。先週、あのゲストとしてあの登場していたりしておりました。ということで。えっと、まあ、あド u p a もですね、結構ですね、いろいろ活動していますと。今日はちょっとドゥル u p のお話も最初だけちらっと出ますが。はい。よろしくお願いします。ということでですね、まず、アグイアとはどんな会社かという話ですね。えっと、2007年なので、今から13年前にドゥル p a の創設者のですね、ドレスバイタルと というえー、当時は大学生がですね起業したえと、ー、いうのが企業ボストンボスト ン, ボストンで起業したかなえっとまあ、起業した会社がアクリアです今はですね世界最高のデジタル体験を創造するオープンなプラットフォームクラウドプラットフォームを提供するというえそういったですね企業理念を持って活動をしています やっぱりですね、あの、まあ、当時は、アクイア当時はですね、あの、ドゥルーパルのホスティングと優勝サポートから始まった会社です。えー、ということで、あの、今回ですね、まあ、マウティコンなので、ドゥルーパルを知らない方が、まあ、ほとんどかなと思いますので、ドゥルーパルについても簡単にご紹介します。アクイアとドゥルーパルは切っても切り離せない、えー、ちょっと関係かなと思いますの、ね、で、ちょっと入れさせていただきたい。 ております。ルーパルとはですね、皆様ワードプレスとかはあのご存知かなと思うんですけれども、あのまあ、ワードプレスと同じく CMS という分類ですね。世界中の100万サイトで稼働すると言われているオープンソースの PHP 製の CMS になっています。で、えっと、ワードプレスよりどっちかというと、えっと、エンタープライズというかちょっと大規模な、えー、ウェブサービスとかで、えー、と活用されることが多いかと思います。 えっ、ー、と、今はですね、ちょっと違うんですけれども、オバマ時代のホワイトハウスだったりですとか、オリンピックの公式サイト、まあ、FBI のサイトとか、政府機関なんかでも利用されるくらいですね、信頼性とスケーラビリティとセキュリティを持ったですね、ソフトウェアというふうになっています。はい、ということでですね、 あの、まあ、アクイアはですね、ドゥルーパルの、まあ、創設者が起業をした会社になっていますので、ドゥルーパルのエンジニアは、えー、非常にたくさんおります。えっ、ー、と、まあ、ドゥルーパルのですね、えっ、ー、と、まあ、オープンソースのプロジェクトにコミットするエンジニアを採用していたりですとか、えー、まあ、あの、世界で唯一ですね、ドゥルーパルの認定試験を提供していたりですとか、えー、結構ですね、ドゥルーパルに 力を入れている。まずあの、開発的にもですね、金銭的にも支援をしている会社になっています。で、そんなアクイアとマウティック、いや、とここでマウティックが出てくるんですけど、どんな関係かというのがこちらのスライドですね。アクイアとマウティックの関係ということで、マウティックはもともとマウティックインクという会社が えー、オープンソースプロジェクト、まあ、ドリス、えっ、ー、と、デビーハレーがですね、起業した会社で、そこで、あの、主にマウティックエンジニアでですね、えーまあ、オープンソースとしてマウティックを公開しながら、えーと、サービスも提供していたという会社なんですけど、2019年にグクイアがそのマウティックインクを買収しております。ということで、あの、まあ、やっぱりマウティック えーとまあ、アクイア自体もですね CMS というだけではなくて、まあ、MA だったりそこら辺の、えー、と周辺のですね、まあ、マーケティング、えーとえー、デジタル、えー、デジタル体験を提供するためのですね、えー、大きなプラットフォームを、えー、どんどん提供していきたいというので、まあ、そういった、えー、理念のもとですね、まあ、マウンティックを買収したというところになっています。であの 昨夜はマウティックという名前ではプロダクトは売っていないんですね。マウティックをサースとして、キャンペーンスタジオという名前で、あのまあ、マウティックをベースとしたですね、えー、MA ツール、えー、キャンペーンスタジオを提供しています。で、Drupal とマウティック、これオープンソースの方なんですけど、どういった関係かというのと えっと、共通点をですね、ちょっと洗い出しております。まあ、両方ともまず、オープンソースコミュニティであるということ。二つ目は、両方とも PHP でかつシンフォニーの上で構築されているということ。ということで、 あの、まあ、ドゥルパルのエンジニアを、まあ、く意たくさん抱えていますと。で、まあ、あの、マーティックインクは、えー、マーティックのエンジニアをたくさん抱えておりますということで、こう、ドゥルパルのエンジニアがマーティックも開発して、えー、マーティックのエンジニアはドゥルパルを開発してという、そういったコラボレーションも期待、えー、できるのではないかというのも、えー、あったようです。で、あの、まあ、マーティックは今後もオープンソースとして、あの、えー、 公開され続けるということで、あの、先ほどの、えー、ルース・チーズリーさんがですね、あの、リーダーとして、えー、オープンソースでですね、どのんどんコミュニティを盛り上げていくといったところです。はい。で、あの、まあ、先ほどですね、オープン DXP という話が、 オープン d x p というワードがですね、出てきたので、あの全体像をここであの用意しております。今までそのアクイアが注力していたところっていうのは CMS の部分ですね。こちらですね。なんですけれども、アクイアの全体像として、えー お客様にですね、より良いデジタルでの体験を提供したいというのは、それに必要なツールというのをまるっと我々で提供できますよというので、ここでですね、あのデータを活用するというところで、パーソナライズですとかあの、顧客データの一元化というところで CDP のツールを昨年の12月に買収して、アジャイルワンというですね、あの スタートアップの企業を買収して CDP のツールを取り込んでいたりで、えー、とこちらはマウティックですねキャンペーンスタジオと書かれているのがこれ裏側はマウティックというふうになっていますで、えー、ここでですねさらに詳しく、えー、キャンペーンスタジオについてご紹介していきます えー、マウティックのサーズサービス、キャンペーンスタジオはですね、アクリアがセキュリティやパフォーマンス、そして、えー、機能などの付加価値をつけて提供しているものになっています。で、あのー、ま、あの、我々がですね、えー、いわゆるマネージドサービスとして、えー、提供をしているので、まあ、お金がかかりますと。で、どういった、あの、計算になるのかっていうと、コンタクト数課金ですね。 コンタクトっていうのが、いわゆる、えっと、言い方はバラバラかと思いますリ。リード数ですとか、まあ、顧客数、顧客数、まあ、いわゆる E メール数というふうに考えてもらっていいかなと思います。で、あのー、昨年ですね、昨年のこれ12月のプレスリリースなんですけれども、東京リージョンにも、あのー、マーティック、 まあ、マウティック。当時はちょっとマウティックっていう製品名だったんですけど、今キャンペーンスタジオですね。えー、キャンペーンスタジオは東京リージョンにも、えー、データセンターを持っております。ということで、あのグローバルから見ても日本にどんどん、えー、投資をしております。それでですね、えーとまあ、マウティックとキャンペーンスタジオ。まあ、マウティックのですね、 えー、マウティックをただ単にホスティングしているだけなのかというと、まあやっぱそうではないんですね。やっぱり、えっ、ー、と我々ならではの機能、便利な機能を用意しています。それの一つがですね、この最後に書いてあるこの複数部署にまたがるマーケティングを一括管理するキャンペーンファクトリーというのを我々は提供をしているんですね。で、それはどういったものかというと、あのマウティック、えー まあ、この複数のですね、マウティックインスタンスを集中管理する、えそういった管理画面、UI をですね、提供しているのがキャンペーンファクトリーになります。あの、先ほどのですねチ、チーズリーさんが、あの、ちょっと、あの、なんだっけ、パフォーマンスのところで言ってたと思うんですけれどマウティックはですね、200万、えっと、1インスタンス200万、えー、コンタクト数を えーまあ、超えるとですねパフォーマンスが落ちるというのであのアクイアでもですねあのキャンペーンスタジオが200万1インスタンス200万以下の、えー、コンタクト数ではないとちょっと使えないというふうになっています。でそれをですねどうスケールさせるのかという、えー、解決策としてあのキャンペーンファクトリー、えーまあ、なあのインスタンスを、えー 横 で, です、ね、スケールさせるという、そういった、えー、解決策を、えー、担っているのが、このキャンペーンファクトリーになります。まあ、例えばですね、あのー、なので具体的にどういった、えー、イメージなのかというのが、この図なんですけれども、ドカッとです、ね、電車で、大規模な企業で電車で、えー、キャンペーンスタジオを導入する。 というよりかはですね、あの部署ごとに導入していったりですとか、例えばグローバル企業でしたら各、えーえー、と各国ごとに導入していただいたり、それでその集中的、えーとまキャンえー、に、えー、と部署ごとに、えーまえー、といわゆるキャンペーンスタジオのインスタンスを使ってもらって、そして、えーま、広報部ですとか、まあ、その がですねキャンペーンファクトリーで、えーえーとまあ、管理すると、インスタンスを管理していく、そういう使い方になっています。で、このキャンペーンファクトリーはですね、あのキャンペーンをですね、キャンペーンと、まあ、そのいわゆるこうユーザーのこうカスタマージャーニーを描ける機能が キャンンペーンスタジオにはあるんですけどそれをですねこうインスタンスごとにコピーできる機能があるんですねなのであのうまくいった施策っていうのをどんどんですね別のこう部署をまたいで、えー、と共有するといったことがあの可能になっています、まあ、そういったですねキャンペーンファクトリーという、まあ、ツールがあるというのが一つア、えーまあ、クリアが提供しているマウティックとしては特徴的かなと思います で、まあ、それ以外にもですね、細々としたところが あ, のありますので、こちらにですね、一覧表として、えー、まとめております。まあ、いわゆるですね、えっと、我々が、あの、ホスティングをしていますよっていうところですとか、まあ、課金はですね、あの、コンタクト数で。 発金していますよっていうのと、あとは、えっ、ー、と、まあ、定期的にですね、あの、機能のアップデート、もちろんですね、あの、マネージドサービスですので、我々の方でやりますよっていうところですね。はい。で、まあ、サポートも、あの、受け付けておりますよ、といったところになります、えー。で、話は変わりまして、あの、まあ、我々マウティックを、まあ、マウティックキャンペーンスタジオをですね、あの、お客様に提供をしていく中でですね、 パートナー様とお話をしたり、お客様とお話をしたり、中で、えーと、あと10分ぐらいですね、あのよくいただく お, こうお話がいくつかありまして、それがですね、ここにちょっとばーっと書いてあるんですけれども、例えばですね、あのマウティックってこう 使, いか使うことになったんですけど、なんか使い方が分からなくて、どういうふうに勉強すればいいんですかねとか、勉強会やってもらえないですかねとか。 えー、と詳細が見えないんですけれども日本語の資料もあんまりないんですけれどもとか、えー、このままだとスケールしないと思いますとかもっと使いこなすにはどうしたらいいでしょうかとなどなどだくんですねで、まあ、やっぱりこう MA ツール全般的にですねやっぱりこう非常にこう高いサービスではあるんですけれども、まあ、ツールが、えー、機能がたくさんあって なかなか全てをですね、網羅することができない。でですね、さらに言うと、こうマウティックオープンソースなので、こうオープンにですね、エコシステムで利用者が増えて、貢献者も増えて、ビジネスになればすごくいいんですけど、こう習得してもお金にならないと使う人が増えな い, 増えないので、えー、そういったところはあの問題なんじゃないかなと。 思っております。まずその一つ目のこの MA ツールをなかなか使いこなせないというところに関してはですね。まあ私個人的にはですね、こう、無理やり、まあ使い、すべて、まあ機能を使う必要は、まあないと思いますと。で、大事なのはこう自分がやりたいことを最短で実現することかなと思いますので、まあ食いとしてやるべきことは そのまあ、マーティック及びキャンペーンスタジオの機能ですねしてもらう活動が必要かなと思っております。ということで、ですね本日このようなプレスリリースを提供させていただきました。マーケティングオートメーション実務の専門知識を証明する、えー、キャンペーンスタジオマーケティングプロを日本語で提供開始ということで、ですねこの準備をちょっと、えー、水面下で着々としておりました。 でこのアクイア認定キャンペーンスタジオマーケティングプロとは何ぞやというところなんですけれどもこちらはですね、まあ、いわゆる、えー、と我々が提供しているマケティックのサ ー, ズサービスであるキャンペーンスタジオの実務知識レベルとスキルを検証する、えー、そのためのです、ね、資格試験になっています、えー、例えばですねあのキャンペーンの設計方法だったり実装方法とか補修 に関すする知識ですねでこれはですね対象者としてはあの代理店の方だったりパートナーの方だったりもちろんエンドユーザーの方そして開発者の方も対象になっていますであの我々 Web アセサーというですねクリテリアン社が提供するプラットフォームにテストを載っけているのでこれはオンライン試験オフライン試験に対応したプラットフォームになっておりますで試験のこう 内容なんですけれども、全40問になっていて、あの、選択方式ですね。あの、まあ、ウェブテストになっていて、ポチポチっと、えー、どれどれが正解ですかっていうのを、ポチっと、あの、マウスでクリックしてっていう風な、そういった、あの、テストがですね、40問出てくるというような、えー、そういった試験内容になっています。で、今のここで、 あのまあ、視聴者の方は気になるかなと思うんですけれども、これ、キャンペーンスタジオの試験で、マウティックの試験ではないんですかと、マウティックを日頃使ってても、キャンペーンスタジオは使ってないという方、まだまだ多いと思いますので、あのそういう人たちはどんなんですかという疑問が頭に浮かぶかなと思うんですね。でそれに関しての回答は、ですねおそらくあの大丈夫かと思います。 あの全然受けられると思いますあの、まあ、理由はですねあの、まあ、いわゆるキャンペーンスタジオの試験というスコープになっていますのであの、まあ、キャンペーンスタジオ製品のです、ね、スイートの、えー、に含まれるキャンペーンファクトリーの問題ですとか、まあ、あのキャンペーンスタジオでですねアクイア独自に機能を追加している部分があるんですけれどもその機能ももちろんやっぱり出題されるんですね。 ただあの、合格ラインはです、ね、この試験の合格ライン 65% で、大、え、体、ーいい、このですね、出題分野と問題数っていうのが、えー、ここに乗っかっております、まあ。キャンペーンファクトリーという分野は全体で4問ですね。まあ、ポチポチとですねあの、アクイア独自の機能の問題もあるんですけれども、まあ、半数以上はですね、マティク知ってれば答えられる問題になってますので、もちろん全然、あの ちょっと不利、不利な部分はあると思うんですけど、全然受けられるかなと思います。ということで、本日ですね、このプレスリリースと一緒にキャンペーンスタジオのですね、試験、無料で受けられる、あの、そんなキャンペーンも同時に行ってますので、ぜひぜひ、あの、こう、手軽にですね、えー、受けていただけると非常に嬉しいかなと思います。そしてさらにこちら、 えっと、ワマンティックとキャンペーンスタジオのこれからのこう人材育成についてちょっと考えてみたんですけれども、あの、やっぱりこれからどんどんですね、あの、マウンティックを使いこなせる人を増やしていきたいなと思っていまして、こちらはですね、この図は、あの、ルーパルの習得のプロセス、 がですね、ちょっとここに参考として載っけております。あの、ドゥルーパルもですね、あの、アクイアで、あの、ドゥルーパルの開発者をどんどん増やしたいということで、あの、認定試験をですね、まま、あの、キャンペーンスタジオと同じように、こう、提供して、えー、トレーニングを提供して、えっ、ー、と、このようにですね、あの、我々、えー まあ、我々がブログを書いたりですとか、ウェビナーをやったりしてですね、r ル p パルの、まず知ってもらって、ま、間口を広げてですね、そこで、あの、もっと詳しく知りたいという方、しっかりオンライントレーニングをえ受けて、体系的に r ル p パルを学べる環境を作っていったりですとか、その r ル p パルをですね、じゃえ学べましたっていう、その指標になるえところでですね、認定資格の方を、え、ー 活用していただきたいなと思っているんですね。で、あの、で、我々も、アクリアもですね、頑張って案件の創出を頑張っていますので、まあ、それで、あの、より良いですね、相乗効果が生まれることを、あの我々としては狙っています。 利用者を増やすことも、えー、大事あの、ビジネスとしては非常に大事なんですけれど、デリバリーをできる人材が見えないとですね、ボトルネックが発生してしまうので、ここを両方ですね、えー、大きくしていく必要があるかなと思っています。ということで、えー、ということ で, ですね、ビジネスのですね、エコシステムをどんどん、えー、これからあのマウティック、えー、およびキャンペーンスタジオも、えー、このフレームワークに乗っとって、えー、やっていきたいなと思っております。 ととということで最後にまとめにままめなります、えー、アクイアはマウティックにセキュリティパフォーマンス機能などの付加価値をつけたマネージドサービスであるキャンペーンスタジオを提供している会社です。そして、えー、本日ですねあのプレスリリース出しましたキャンペーンスタジオの、えー、認定試験を活用してお客様のビジネス成功に貢献するための仕組みというのをう、えー、構築していきたいと思っております。 最後にただいま試験無料キャンペーン実施中なので、ぜひこの機会に挑戦してみていただけるとうれ し, しいです。はいということで、えー、はいちょ時間もちょうどいい感じですね。なので、えー、私の発表を終わりにしたいと思います。ご清聴ありがとうございました。はい、えー、っと、丸山さん、ありがとうございました。 えー、と悪意や合同会社の丸山さんの、えー、キャンペーンスタジオ と,、えー、と資格試験の、えー、紹介をしていただきました。ありがとうございます。それでは、はい、それではですね、八時に次のセッションをスタートしたいと思います。えー、次のセッションはですね、えー、株式会社シアンスのウェブマーケティング部開発課のリーダーである橋本さんより。 えー、地方における B2B 企業へのマウティック導入の進めということで、えー、スタートさせていただきます8時まで少々、えー、と休憩というかをさせてもらいますので、えー、少々お待ちくださいませ。